週1回のオンンンラインレッスンを始めまますこんんな悩みはありませんか結局何をしたらいいのかわからないなかなか痩せられないお腹が引っ込まない下半身太りが気になる肩や首のこりが取れない反り腰が治らないなかなか太い足が細くならない辛い運動はできないけど。 は頑張りたい SNS は情報がありすぎて何をしたらいいのか迷う自分に合ったエクササイズだけをやりたいオンラインレッスンで私と一緒に悩みを解決しましょうあなたの悩みにぴったりのエクササイズを行っていきます今だけ月額1500円ぽっきりです1 1ヶ月に1回 6ヶ月に6回だけでも参加できれば損はしない金額になっています日程が合わなくても大丈夫です後から動画を見れるようになっていますレッスン内容は姿勢改善をするストレッチ体幹を安定させるエクササイズほっこりお腹を解消する運動下半身太りを改善するストレッチ垂れ尻解消エクササイズ背中やせエクササイズ肩甲骨剥がし運動質疑応答しながらのレッスン 今後もさらに内容は増える可能性があります。誰でも無理なく簡単に行えるレッスンになってますので皆さんをお待ちしております。オンラインで会えることを楽しみにしています。